俺たちの戦争は終わっただが俺にはまだやらなければならないことが残っている戦争は変わった国家や思想のためではない利益や民族のためでもない金で雇われた傭兵部隊と作られた無人兵器が果てしない代理戦争を繰り返す 命を消費する戦争は合理的な痛みのないビジネスへと変貌した戦争は変わった ID 登録された兵士たちは ID 登録された武器を持ち ID 登録された兵器を使う体内のナノマシンが彼らの能力を助長し管理する遺伝子の制御情報の制御 感情のの制制御、御戦場の制御全ては監視され統制されている戦争は変わった時代は抑止から制御へと移行し大量破壊兵器によるカタストロフは回避されたそして戦場の制御は歴史のコントロールをも可能にした戦争は変わった 戦場が制御管理された時戦争は普遍のものとなった罪を未来に残してはいけない世界を救えるのは君たちしかいない私たちは神聖フォックスハウンドよ。 全ての罰を、僕らが受けるべきだスネーク、今度は俺が守る。アベル殺しでイブに追放されたのはお前の方だ戦争は変わった。だが俺にはまだやらなければならないことがない 最後に課せられた罰は、俺の遺伝子、ミームをこの世から抹消すること。それが、俺に残された最後のミッション。世の中には語り伝えられないものがある。伝えてはいけないことがある。紡いではいけない命がある。